去年作った飾りを再利用して作るエコでで時短な9月の壁面飾りです。そのまま使うだけでなくちょっとした工夫や新しいパーツを加えてレイアウトを変えるだけで去年とは違った雰囲気の新しい壁面飾りに生まれ変わります今回はこの十五谷お月さんのパーツを活かして作ります。取っておいたコスモスモの裏に、 テグスをシールで貼ってつなぎます。大きな正方形の台紙に飾ってみましょう。コスモスを止めるのには黄色いシールを貼った画鋲を使います。テグスでつないでいるので両端の花の真ん中を画鋲で止めるだけで。 たくさんの花を一度に飾ることができます。長すぎたところは垂らしておき、後で調節します。花と花が少し重なるように、下へ下へと張っていきます。垂らしておいた花は、収まりよく画鋲で留めます。残りの花も同じように下まで貼っていきます。空いているところには、 繋いでいない花を貼ります。お月様の位置を決め、お月見団子と花瓶を貼ります。花瓶は口の部分をしっかりと止めてください。そこに穂先を整えてしまっておいたすすきをいけます。すすきの根元には折り紙で作った貴郷をいけます。今年のうさぎは折り紙で折ったものを使いました。 コピー紙を手でちぎった雲も月にかかるように飾りました。花を手ぐすでつないでいるので飾るのが断然早くできるようになっています。うさぎの向きを変え右側にコスモスを多く飾るとまた違った感じになります。手ぐすでつないだコスモスはちょっと飾るのにも便利です。使えるものはできるだけ再利用して また、新しい壁面飾りとして活かしてください。